くださいとりあえず3 1キロまでは、えー、とリードインですねとりあえず3 1までは、ね、りまでとりま だうさん俺はおだったねハル さ,、まあ、さ, さんもありがとうございます。 緊張かなちょっと心拍が上がる、ね、緊張かな1六キロぐらいの辺から地下道が始まってますね、うん、人数が思ったより少ないですねそうですねでっパッと見た感じなんかメロさんがやたら通すと通すとしかない て私が煽られてんの、これ。<笑>何回通すときにっていうのこういう、来いよわけ。私、あの、右のチャット、あんま見えてないんですよ<笑><笑><笑><笑>。なんか言ったって。見<笑>えないんだけど。向こうさんは今だ、違う。全然ここじゃない。あ、けど、一人行ってるな。あ<笑>、あり 放置、放置。三秒差、四秒差、まあ。大丈夫です。ミ<笑><笑><笑>スターゼブラが言ってますね。もしあの人が逃げて一位取るなら、もう、けど、しょうがない。あ、<笑> ようやく私のファンビューは自由にいなてあ人ってあっ1人いきましたブリッジ積極的に行っていけるチームがありますね EMR が一人いったらその一人目についてきますそうですねそれでいいと思いますじゃあチェックミ田さん任せますねはい、はい 出ないね<笑>まあスプリントに自信があるからあれかもしれないです ね, ね, ねで6回もありますからね<笑>っていうかこっからスプリント経過がマジ長いですね長いです<笑>えっと<笑>また 2.7… えー、っと 4.5 キロなのであと 1.8、えー、キロあるあらあらあら でもうどうだろう逃げられる逃げられそうな気がするだけど俺。俺多分最後まで持たないと思います。持ったら持ったらもう多分パワー強化だと思います。<笑>言い方じゃない？<笑>なるほど。<笑>あとはもうこのショッパーで終わるか<笑>、はい。これぐらいだ。ああそうか。ねえ。<笑> 前の方は心拍が162、後ろの方は心拍175。うんはい 普通の大人がな 3.7 ぐらいからシャドウが上がりますチームローラーって本当に速くなるのかな正直あの効果を実感したことはあんまりないですなな<笑>なんと意外となんとなるとなるいけるべ る, るよしできるかなっては。 これはどうですかね、あとは700戦闘は引き出そうな気もしますが、まあ。TMR に取られんかったらいいやつか、ね、スプリンい。 ゲートの目安は、えっ、ー、と、ラインは 4.3 が目安です。ちょっと正確なところが出ないんで、約 4.3 だと思います。はい あ、あ、ナイスでーす、うんは い, すごいあーしんどタイムの順位が出ないな。 ここはあれです、ね、軽いい分だけささんん、が強でですねこさタイムが出ますね今で、私も出てないですね。 多分全員ですね、これ 5.5 キロぐらいからシャドウが上がってっていうか、まああの、緑の反対側のラインから斜度がマイナス 3% パーぐらいになるので、特に軽量の方は気をつけてください。前に T.M.R. 四人。チームは全員いますかこれ。ちょっと落ち着いたアイテムの登場です。ジェイエアロ取った。あ、すみません今誰ですかミオシエアロ。エアンニスタエアロ。はい。エアロ。僕もエ ア, エ, ア エ, アエアロ。エアロ率が高い。エビさんエアロです。はい。 いやさっきぐらい踏んでたらエフティーストッたと思うけどな。あそうだ。逆周回だとこっち向きが休 め, 休めないんですよね下り向きの方がスプリントになるんで。今回はまだ休めるからかなり緩んでますね。ですね。 前の逃げた二人ももう追いつきますねこれは。あとただ後ろから来てるのにも追いつかれます、ね。<笑>はい。白ゴール。前さっき逃げてた二人はどうするつもりかな。逃げる必要はさすがにない。 こちらは韓国のゼブラさんですね<笑>。そうそうそうそう。<笑><笑><笑>日本のゼブラさんと韓国のゼブラさん<笑>、集団に戻りそうですけどね。そうですね。 でではないいすね3倍ぐらいただ心拍は結構落ち着いてるんでもしかしたらもう一発いくつもりなのかちょっと何でしょというかまあ集団がちょっと落ち着きすぎてる感は<笑>あるのかもしれないですね。 そう、ね、です、ね、ちょっとあれは2個ですかいや、ザートピュンかなこれちょっとチーム名がわからないですけどあのか海外の方ですね、四倍で今引いてます、ね、あっそっちが長いそっちが長い長いよ S 5にディスクの層が入ってるやってきまさい。いってますね、まだ、もう一発行くつもりですね、これは。六人ぐらい前に動いてます、ね。 で、二個が今一人鈴木さんが追い始めてますね。これ二個三人。後ろ。落とせます。後ろと。 今ブリトンあるなら使っちゃってもいいかも誰かブリトン持ってるなら今点灯に合流しました4人です、はい、オッケーですみなさんまあうちはあれですね TM r ウかなり引っ張らないといけないんで いいですね、これで、うん、あ一人合流してきた、しげさんか、うん、前の二人も積みやめましたね、これはさすがに逃げられないと思って、しげさん、アイテム何ですか エアロッさんええやろ僕もええやろこれは普通に人が良さそうですねまだ集団離れてないんであんまり<笑>うっかりぶりとはいないかすご一人当たってきました2個行きましたね杉本さん<笑> ただかなり心拍高い180超えてる4秒4秒しいい山がでたどっか ら, っからえー、っとー 点四から、ス度が上がります。で、ええー、十一点一号です、約、ちょっと中途半端で申し訳ないですけど、スプリント。えー、スプリントのスタートが十一キロ、えー。スプリントのゴール地点が十一、一号。一、は、号、い。そうしてみると、結構逃げ有効なんですかね。<笑> まあ、TMR 勢が結構今後の終了は上位きましたね<笑>今メロさんが先頭です 全部行くのは無理しそうですねその辺は回転次第で。 二百、百メートルぐらいで下りが始まります。<笑>集団だいぶ減りましたね、二十三人ぐらいですか。<笑> T.M.R は一時差五人か。あ、さっき強かった T.M.R。そうですね。この集会は。 ただ、とてもモたタン大丈夫、TMR も同じこと考えてるそうですねこちらがたださきたださケニーさんは後ろから来たような気がするあ、後ろからですそうですね、次三人目から来ますね また一人かけてますね。あ、でも4、よ、読めたか、さすがあ、後ろ行ってくる。 あ、ですね。3秒差まいいたいうどせたえるか。チールが弊することはないです<笑> 中華も誰か逃げますかね？さっきから1人逃げが<笑>、ね。必ず1。近くを振っ杉本さん多分抜かれてないですよね。tmr ですね。<笑> てるレイクさんがこのまま逃げをかますつもりなのか。心拍は結構落ち着いてて145。 3週目はえー、っと 16.4 キロにゲートがゴールゲートがあってそこから 17.75 キロ地点がスプリントポイントです。 あ、スタートラインか。あ、スタートラインが 17.6 ですね。これも目安ですけど 17.6 です。<笑>あ、一人かけましたね。さっきから戦闘行ってたレイクさん。カシルさん頑張ります。 その後ろに韓国の Y さんかな、Y さんが追いかけてて、ニコの中村さんが行ってます。右は強いと思ったけど、だからといってな。 ちょっと判断難しいところですね前に1個中村さんが追いっぷきがないですよこういう選にらされるのが嫌なのかあ二2個が行きましたね2個がいきましたね 多分これ2個役割分担してますね行く人と集団にいる人とで今えー、さっきと杉本さんが先頭追いついて抜けてますねあちょっとえ スタート地点まで500ぐらい。<笑> あと250 <笑>やっぱ宗星さんが強いですね今後ろから。<笑> 確かに。 オーリりまであああああああああんああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああうんあ<笑> セェさんは死ねました 18.7 あ、2人始まりましたね んそうですね、ちょっとかなりの速さだったんですね、これは、あれはちょっと、F、FTS を一人で取りまくるかもしれないですね。 あのああ、複数回取れますからね、ルール上は。何回でも取れるんですかえっ、ー、と、何回でもっていうか、あの、レース全体で1位から10位を決めるんですよ。あ、そういうことはい、そういうことですそれやばいな。えー、それえ。やばいな。僕、ちょっと FTS は無理です。そうですね、FTS に関してはもう絶対1パワーがもの言うんで、なかなか厳しいですね。あのね、シミ君もあい。<笑> あとさっきから全部メロさんに刺されてる。見てる回ポイントってるから結構あれですね。そうですね。いやあ封印しようか。えっ、ー、と今終目、次のスゴえっ、ー、とゴールベートの位置が二十三点五キロでスプリントのスタートが二十四点二ですね。次は封印して。 5月近いさしますかさせるときにタイヤけは早、ね、イけはちょっとダメージが大きすぎるこのあとこれですちょっと双方も意識しましょう、はい、途中消耗せずに<笑>うん 今回なんか偉いですね。ああ フィールはもう総合頑張った方がいいかもしれない。そうですね。総合でなるべく。枚数を叩く。うん。十十番十五番以内に。頑張ってフィギュアスケーラをするまでに。うん いやいや戻ります出ちゃっただけまたこのレイクさんがちょっと怪しい動きをしてます、ね、<笑>体重が相当あるんですようね3 0 0ト出してるのに4倍ぐらいしかいってないんでジャ<笑>ーグはキャ ゲートが約23キロからそこから4ラップ目です あ知らんけどあさっきのレイクさんですねさっきから何度も多分この方上りが遅いです体重が相当あるみたいなんである人結局1位取ってないんですよ取ってないですね取れてないで取ってないんかないなるほどスプリントゲートいくつですかスプリントゲートは二十四点三五ぐらいですちょっと半端で申し訳ないですけど二十四キロのちょい先まだ先ですねはいえっとゴールドゲートから一点四です、はい これでは逃げきれないと思うレイクさん 3.4 倍10秒差ついてるけどもう集団があまり大きいがない逃げられるかえー、上りの開始が 23.6 ぐらいから。 GMR、も六6枚残してんな当たり前やけど<笑>あれりです ね, ですね2個が行きましたね 杉本さんさっきから何回も言ってますね。<笑><笑>はいはい<笑> これは楽に取らせてしまったな先頭の<笑>ナイスです。<笑> ありがとうごないます。<笑><笑>はい あ、そうかそうか。スナイド回りしときゃね。 が五回目ですね。あと二周回頑張って。<笑>前の人は周回遅れですか逃げたんですか？前の人は一人逃げてます。あのこのこの方あれですねもうずっと淡々と踏んでっていうか瞬間のケースが遅すぎて結局追いつかなかったパターンですね。見てたら五倍出してないんですよ一度も。ずーっと三倍ぐらいで踏み続けているけどパワーが体重があるせいかパワーが高いんで。 集団が遅すぎて追いつかないっていう<笑>まあ、誰も引きたくないからねそうですね、集団が牽制しすぎてて多分さっきの集会相当楽にポイント取ってますよねま<笑><笑><笑><笑><笑><笑>あ、分譲してるな 今回はでもだいぶポイントが分散するかもしれないですね。二コースも大事。リコールさんって何人残ってるんですか。か 頭, 頭数はそんなにいないと思います。見るジャージ見るかあ一人二人ぐらい。ジジマジで。一人しかない。どうやら微妙ですね。 そうですね。<笑>そうそう。そうそう<笑>戦闘一人で逃げてるのに、全然追いつかないですよ、ね。<笑>誰も引かないから。<笑>誰か頑張れ。え<笑>ら<笑>い。えらい。僕は追わない いいですね素晴らしい動き 3.5 倍ぐらいで300ワット。<笑><笑><笑> VTR 分業してるっぽいからラストも注意ですね。とちと早いい 皆さん後ろと今十八秒。聞いてくれるんならそのまま前の着方の方がパワーあるんであ、踏んでますね今。あるんでそのままついていきましょう。十八秒でまあ。今 t m r でも盛り上がってるよユウさんが。盛り合いも得点もらえる。 この見てポイントももらえる TMR 配信で秒たぶん後ろ集団けん制しすぎてて。 が追わなないいいとダメじゃないですかこれ<笑>スギさんを追って言うけど追いません<笑><笑>作戦も設定してまあ追ってくれないならこのまま1位か2位をもらいましょう<笑><フ>さん<笑>ってさんね 撮ってるけど間に合わんやろさ月1でいいっすよ<笑>多分。本当前の方の方がパワーがあるし上りになると多分速度は入さんの方が絶対早いんで周回は休憩しよう次から頑張ろうなる<笑><笑> えっと、ちょっと僕も今あの鹿にいないのであっいや鹿近いないのでここイナイス突き落とかかあればあでも韓国のゼブラさんが追ってきてますよ<笑><笑><笑>だ結構19秒差なんで<笑>無理と拾った<笑>無理と拾ったよ<笑> 26秒でスプリントゲートが、えー、30キロちょうどです、まあ、全あすいませんえっ、ー、と 24.35 かんあ違う違うやっぱ30点あすいません31です31ですあと1キロあと1キロあるんで、まあ、ちょっと30秒だったんでに思わなくて<笑>いいで もう、まあ、今の世界まで逃げ切ったらいいかんでしていいと思いますかんあ、やるとこありましょょう、行行きましょう こ, 行こう<笑> 午前立てしまったら、さすのが、出来ですよ。<笑>あと五百。あ、でも、狙ってますよ、狙って、狙われてます。<笑>後<ろに><笑><笑>まあ、いいです。 あと150切りました。 慌てる必要ないん下り<笑>は多分また無りそうですね<笑>。 と22秒差チロ、えーラ、ね、効果長いんですねここでてたらっ今集団がスッコミトゲートを受けましたね。 いらーいおっさんはここ下りですね後ろとは20秒差また広がったの<笑>逃げるって素晴らしい でも言うほど多分パワー出した<笑><笑><笑>多分集団が完全に牽制しすぎなんだと思います状況的に思わせぶりに走っててください押し受け なんでしげさんがいたら、記念完璧やねんけど。<笑>俺らもいるぞっていう。皆さん、周回遅れで合流したら、F. T. S. 狙ってもらってもいいんですけどね。周回遅れだろうが、なんだろ F. T. S. 関係ないん。<笑>しげさん、募集目の、募集目のあれ、ってそう、なんか、ね、いや、関係ないのか。そうですね、まあ。 階、はい、の階提示をされれば と, <笑>ということはまだしげさんに、ね、2回 FTS のチャンスがありますねそうですねただ一人で行くにはやっぱちょっときついんで<笑>本当は戦闘グループ<笑> 0分ぐらい休んでもろけガッとかけてもって三好さんと戦闘の方あれですね20秒差でここまで来てますね<笑><笑>逃げ切りますよう <笑><笑>このまま6周目に入りそうですねかっこよすぎやろ<笑> 2人とも多分4倍出してない<笑><笑><笑><笑>かっこよすぎやろサインは分かせろ<笑>なんでまあうちらはースさんが先頭にいる以上は引く理由がないんでナイスナイス何もないね 時速、後ろ何キロぐらいですか感じ。けこっち、二人で走ってたいや、出てますねなんか、メロさんがチャット打ってますね<笑><笑>ッまっきりかない人が出てたので ぜで一緒にかかってるな。<笑> つかあり、えっ、ー、と、杉本さんとそれにチェックに森本さんがついてくれてますね。で、その後ろにメロさんが。いいっすね、森本さん。完全にチェックに入ってる。メロさんちょっと離れてますね。 Thank <laughs> you. オッケーですね、いいっすね<笑>このまま置い て, ても色が欠け出したかな今7秒差とか13秒差とか動きを下げた集団もちょっと活性化してる<笑>あ、で、レイクさんがちょっと 始めましたね、この人、本当、4倍出しただけで340ハット超えるんで。あ 森本さんを引いてくれてるような形になってるんこちらとしては。早いな。 踏んでますね、今380ワット、でも心拍数低い160ぐらいしかないえっ、ー、と、次のスプリントゲートが、えーと、37.65 です。次は1位上げるかな、先取ったから。そうですねああ<笑> 上りだけでも引いてあげるかで上りが 36.9 です ね, ですねからスタートあと300。<笑>森本さんは高橋さんは周回遅れなので、はいえー、と相手は杉本さんだけですね。はいこ あこれは追いつくかない 素人8秒 でーすみくんはこのまま逃げる 間違えてシーンソンしたあ、レイクさんはまだ淡々と踏むつもりですねこれ<笑><笑>この方すごいな本当にプリントを特にするわけでもないけど淡々と踏んでくだじゃあキノートに行きましょう早やー い, 早い 秒差2秒 差, です2秒差。 下りが強烈になってからがんあ、えっ、ー、と、あれですね、あの、うん、韓国のゼブラさんが今、うんってますね、ついてる。 あと300メーターぐらい下りが続いて、あとはしばらく冷えたんです。セチカ道の出口からゴールまでが、ええー、何だ、えー、っと、約 1.3。 最後分かったよ、えー、最後700で百700からジェットストリーまた行きましょう321って言ってくれますそうですねそれがいいと思いますああまな い, いな仕事の呼び出しです<笑><笑> 2回2回回戦闘取りましたから後でちょっと、えー、っ マ, ジマジなんですよ あ ご, ご, ごめん、ごめ ん, ごめんちょっと聞こえてなかった。いいいいいいえっとね、ちょっとあのこれ、ゴール見届けたらちょっと仕事場行くんで、あもどもど何時に戻れるかわかんないから、ちょっと深夜だと焦げないかも<笑>。一応、はい一応、うざい<笑><笑>ちょっとね、けど遅いと焦げるかわかんないですけど。 あそれちょっとこれ見届けてから見届けてから行きますえびさんのアイテムはあと 2.5 約すげえ減ってるな集団多分20名ぐらいですね集団あえびさんアイテムな何ですかエア 僕は持ってないですあ、今やろうあ、勝った違った、一瞬間やるかあ、またレイクさんが踏み始めたあれを上げましょう、簡って。このカッバーが高いので結構追いつくの大変なんですよね<笑>これはちょっと縦長になりそう んえ、行くの行くのこれはエビさんタイミング教えてうんまだよ これああ、とままだまだでででです、ま、だですくくよ何700でいくよ残り700あ3人で自分ブリトーある方は最後尾でブリトーをかま<笑><笑>してやってください。 あとく<笑>けけけけ<笑>ナイスプリント。<笑> エビさんついて、エビさんについ て, ていいあにエビさんに反応してやはり来た、ラスボスがいやいや。来 <笑>いけるいけるいけるいけるいけるいけるいけるあいいけいいけるーいけるいけるいけるいけ、ね okay, <笑>ナイス<笑>な い, <す><笑>なんいい<笑><笑><イ><笑>